黄昏は花の色忙やかな 沈めても騒ぐ気持ち人の夢とペンで書けば儚い日って読むの でーし。